日常演武の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演はい本日もバレンタインですねなのでこちらドン・キホーテのクッキークリームケーキへちょっとチョコレートを楽しみたいなと思いますまあクッキークリームですけどその種類がチョコレートでコーティングされているのでまあ問題はないといや何が問題なのかもわからないんですけどね では、早速開けていきたいと思いますはいこれがうーん青くてクールな印象ですねいいクリームとかどかどか書いてないこんな感じがはい、このように<笑>触った感じは何だろうロッテのチョコパイより少しおな、重めのふわっとした印象 下はこのようになってます全体コーティングされているチョコとい う, うチョコは全体をコーティングしているというわけではないようですね<笑>、うん、ちょっと中身見せようと思ったんですけど中のクリームが固いのか結構<笑>んか割れないのでもうこのままいただきますねではチャンネル登録よろしくお願いします<笑>バレンタインの贈り物に私をもらったらあるいは。 私をあげたらどういうふうに思われるのかしらね<笑>うーんどうだろうなこの味だと確かにチョコレートの甘さは感じられて生地もふんわりしてるから美味しくはあるんだけどクッキークリームと書いているのにな部分がどうしても消えないな名前負けしてるというかこれでは 喜んではもらえるだろうけどうんー思いを全て伝えきるのは難しいかもしれないそう思える商品だねまあもうちょっとパンチがあるじゃなくて探しやすく分かりやすくした方がいいかもしれませんと自分は思います<笑>ごちそうさまでしたやっぱり食感はロッテのチョコパンに近くて外側はふわっと 所々にチョコレートのカリッとした食感がありますねで中 に, 中に入っているクリームはバニラ風味が強くて割とさっぱりとした味わいなんですがんクッキーどこにあるんだろうと思ってしまうのが残念でしたん食感も甘さもあまり感じられずクッキーのクリームという割にはクッキーどこというふうに探さないと見つからないというのが非常にもったいないことをしてるかなと思う ますねなので外側は美味しいんだけど名前負けしてるような部分があるとい う, いう感想に自分はなりますな結果こちらのクッキークリームは4点とさせていただきますそれでは「雷と強情っぱり怖いのに」うーん